よろしくお願いします。<笑> 千葉県旭市のアクトさんもいらしております今日はアクトさんの勇気私の勇気を見てくださいオリジナルの旗でございますわーかっこいいよいしょ、えー、旗と踊りと元気にやっておきます タイミング まず一曲目、ありがとうございました。